ということでここからはエコセンサーを各カテゴリーに分けましてマルバツのクイズ形式で二人にもっとよくエコセンサーを知ってもらいたいとそういう企画を進めていきたいなと思いますはい楽しみです頑張ります頑張りますまずはエコセンサーのインナーやヨガウェアのカテゴリーについて朝日化成アドバンスの徳永さんから出題をしていただきたいと思いますよろしくお願いしますインナーレック事業部のペッパーこと徳永と申しますよろしくお願いしますお願いします 私たちの舞台ではインナーアパレル様向けの生地の開発そして製造そして販売を行っています主な最終用途最終製品はブラジャーやショーツといったヘリースインナーはもちろん最近ではヨガやサポーターやそして枕カバーといったインナー以外の用途にも様々使っていただいていますそれでは早速生地を見ていきましょうかはい 我々の舞台はナイロン使いの生地が大半を占めてます、うんはい、ただそれだけだとありふれていますので、うん、私たちはそこに付加価値のある糸や加工を組み合わせてよりオリジナリティを持たせた生地の開発っていうのを行ってます例えば吸水速乾に優れた糸だったり、うん、高度なニッティング技術で繊細な柄を表現していったり、うん、といったようなことですね ここで問題です、はい、最近よく耳にするフェムテックという単語があるんですけどこれは旭化成アドバンスの疑似ブランドの総称であるマルかバツか、どっちでしょう、えー、どっちだろうさあマルかバツか決まりましたでしょうか、うん、はい、はい、決めました決めましたではよろしいですかはい、はい、では回答を一斉にどうぞはいマル、ま あ意見が分かれましたね、えー、さあでは正解の方を徳永さんから出していただきます徳永さん、はい、よろしくお願いします正解はバツです残念でした<笑>そしておめでとうございます<笑>、はい、フェムテックっていうのはフィーメル女性とテクノロジーを掛け合わせた女性の健康課題にテクノロジーで解決する製品だったりあの。 サービスのことを指します最近そのフェムテック市場っていうのは年々拡大していって、うん、私たちもその市場に対して記事といいう形でアプローチしています、うん、な, なんで今回のこの展示物の中にも、うんうん、そういったものにターゲットを絞った記事を展示していますので是非確認してみてください。は、うん、はい、はい、はい、続いてこちらは エコセンサーのスポーツアウトドアカテゴリーから浅い化成アドバンスの佐伯さんに取材をお願いしたいと思います以前にもエコセンサーを紹介させていただきましたソルトペッパーのソルトこと佐伯と申しますよろしくお願いいたしますお願いしま す, します私たちの舞台ではですね主にスポーツアパレル様向けの生地を開発生産販売をしておりましてスポーツアパレル様向けの生地と言ってもニットや織物と 大きくは2種類に分かれていましてここら辺にあるのがスポーツニットの生地ですねそのためさまざまな製品に使われていましてアウトドアウェアのジャケットやパンツシャツやゴルフウェア水着や体操服などさまざまな用途に使用されていますスポーツ向けの生地はですね運動時や過酷な環境下での使用が想定されるため 古、えー、サーにおいてもサステナブルでありながら快適性や耐久性といった機能性を兼ね備えた生地を開発日々生産をしております、えー、そこで問題です、はい、私たちが手掛けるスポーツニットの生地にはポリエステルの糸が多く使われていますが、うん、そのポリエステルの糸はもともと水を吸う機能があるかないか、えー、丸 か, か×か、えー、どっちだろう、ねはい、さあもう直感で感じた方ででも直感で。 はい、大丈夫ですか。はい。では一斉に答えをお願いします。せーの、はい。おっと、止またもやいった模様。分かりました。分かりましたね。ちなみになぜ丸だと？もう水槽だから。水槽だからもうちょっとですね<笑>。すいません。はい、で逆になぜパツ？なんか水着とか着た時なんか吸ってるっていうよりかは吸ってないのかな。 商品から連想させて吸わないんじゃないかなと、はいはい、素, 晴素晴らしい意見ですねはいでは佐伯さん答えの方よろしくお願いしま す, しします正解はじゃじゃバツですやった お, っと<笑>おめでとうございます2問、ま、正解<笑>素晴らしいですポ<笑>リエステルの糸は素水性といいまして、うん 今ね、水を吸わない糸ないんです、うんえー、私たちあのスポーツアパレル様向けに、えー、供給させていただいている生地は水を吸う必要があるので生地を染色する際にですね、えー、水を吸わせる機能を持たせる吸水剤という材をつけることで水を吸うという機能を持たせています今回はですね、えー、ペットボトルから作られたリサイクルポリエステルと言われる糸 を, を使った生地を多く展示していますので、ね、すごい勉強になりました。<笑> 小さんありがとうございましたありがとうございましたはい最後はエコセンサーのアウターファッションのカテゴリーからアサイカテアドバンスの内田さんに問題を出題していただきたいと思いますよろしくお願いします先ほど、えー、紹介させてもらったのソロタンドペッパーに次ぐ、えー、新キャラクターの、えー、マスターとこと、えー、ファッション医療事業部の内田ですよろしくお願いします<笑>お願いしますよろしくお願いします。我々の舞台をですは、ねえっと、ファッション医療事業部という名前の通りなんですけれども 主に国内のえっと百貨店とかえっとあとセレクトショップ関係のファッション医療あとは海外でいうとアジアと欧米中心にまあ生地をえっと開発してえっと製造して販売を行っています。うん、で基本的には国内の製造が中心なんですけれども、まあシーズンごとに春夏秋冬というふうに開発を行ってえっと販売を行っています。でまあいろんな素材を使っているんですけれども。 ええー、まあ、今回はあの代表的な素材で、まあ、今回も展示させてもらってる中で。まあ、キュプラという素材があるんですけれども、はい、キュプラについて簡単に紹介させていただきたいなというふうに思っています。で、まずキュプラってご存知ですか。ええ、わかんないで す, いないですか、ね。はいです、まあ、キュプラっていうのは、まず面があって、はい、綿の綿ってあるじゃないですか。はい、コットンを、の綿を取ると、中に種子が入ってるんですけれども、はい。その種子の周りに産毛がありまして、うん、その産毛を原料にして。 まあ、化学の力を使って、えー、反応させてくる素材なんですけれども、うんまあ、この生地自体もこう土に埋めたら、うん、自然の力で土に変えるっていう非常に環境にも優しいっていう特徴を持っています、うん、すごいあのエコなんですけど、うん、そのエコだけじゃなくて、まあ、この製品見ていただいたら分かるんですけれどもこういう見た目、うん、こう発火したような見た目とか、うん、あの触ってもらうと分かるんですけどすごいパウダリーな風合いしてると思うんですけどああ気持ち い, い, すごい こういっもエコでありながらこ う, いうファッション性も兼ね備えてるっていう部分が特徴です、うんうんえー、あとはキュプラは、はいえっと、よくスーツの裏地とかに使われてるんですけど、うん、あの衣服内の湿気をすごいコントロールしてくれるっていう特徴もあって、えーまあ、非常に魅力的な素材なんですけれども、うんまあ、そんなキュプラに関して一応こんなを出させていただきたいと思います、はい、キュプラなんですけれども、えー、キュプラを作る工場は、えー、日本にしかない丸かバツか ええ。いかがでかえ<笑>むずいな、全然問題が。はい、難しい。です<笑>決めました。ええ。さとち三問連続正解になるか<笑>どうか、ね。決めました、はい。はい。決まりましたか。はい。決、はい、まりました。では一斉に回答を。どうぞ。せーの。じゃん。お、あ、一緒。最終問に。ようやく答えが一致しましたね。はい、嬉、は、しい。では。はい。はい<笑> 最終の回答を内田さんからお願いいたします。正解は丸です。おめでとうございます。おめでとうございます。キュプラはあのもと、はい、あのドイツでもともと製造がスタートした紹介の素材なんですけれども、うん、えっと1931年から、えー、日本で生産がスタートして今90周年が経過したんですけれども。 ずっともうそこまでずっとオンリーワンでもう日本でしか作られない素材として非常に希少性の高い素材になってるんですよ。うん、なんでまあそういう希少性もあり、まあ、こういう機能性とかあのファッション性とかも備えてる素材面白い素材なんで是非、うんまあ、その他のメンバーの方々とか5、はいまあ、ご家族の方にも紹介していただけたらなというふうに思っておりますので。 はい。今後ともキプラをよろしくお願いしますはいありがとうございま す,、はい、います今日は勉強になりましたま内田さんありがとうございましたありがとうございました本日はエコセンサー店に潜入していただきましてありがとうございました 実際に入ってみてみどうでしたか最初教えてくださった家庭のところで最初同じ家庭なのに触り心地だったり生地の伸び具合だったり厚さだったりなんかさまざまな形があったのですごい今回興味をすすごく持ちました、うん、そうですね私も今日はいろんな素材を触れて切れて。 見れてすごく楽しかったのといろんな方の思いが詰まったこの展示会に今日は足を運べてとても光栄でした斉藤さんありがとうございましたありがとうございます今後もですね、エコセンサーは環境に配慮した活動を引き続き行っていきますので ぜひチェックいただければなと思います、はい、ということで今後も朝日課生アドバンスの YouTube チャンネルでは展示会やインタビューなどのロケ取材も行っていく予定ですので皆さん引き続きチェックをお願いいたしますそしてチャンネル登録とよかったらいいねボタンもお願いします以上 AKB48 チーム A の長野瀬理香と同じく AKB48 チーム A の道枝崎が おししました。ありがとうございました。